あのフェイスブックさんの画面がちっちゃくなってるねこれねさあえー、ちょっとだけカメラの位置を調整させていただきますいやあの始まる前のねカメラさんとね画角がなんかちっちゃくなっちゃうんですよはい気にしないでねはいはいはいいいですよとってもいいですねさあ物事はとってもいいですいつもちょっと待ってこの人さ<笑> ちょっと待ってね。はい。若干狭いですね、やっぱり。はいはい。こう急に狭いと、私もびっくりいたしますけれども、まあこんな感じで行きますか。頭が入るかな。頭が入らないですよ。<笑><笑>こんにちは。さあ、こんにちは。おはようございます。さあ、始まってますよ。 ザシスタの、うん、あーのありがとうストレッチさんのコーナーでございます今ねカメラをねあ千代子さんおはようございますありがとうございますカメラの位置をちょっと調整しておりますなぜならシスターのお顔が入らないちゅうまでこのぐらい今日もとってもいいです入るかな頭ギリギリですねあのね 始める前にねいつもねカメラをね調整するんですけどあのそれがですね始まった途端変わっちゃうんですよフェイスブックさんの仕様で<笑>言い訳しております<笑>えっとちょっとまぁホ慌てますねそうするとまあ慌てず行きましょう皆様ありがとうもう入ってますわね ちょっと遠いんですよ。はいおはようございます。さあこれからありがとうストレッチ始めてまいりますよ。いつものようにね元気に行きましょう背を伸ばした頭が切れますけど、まあこんな感じで行きましょう。さあまたしましたありがとうストレッチのコーナーです。このコーナーは愛してる大好きありがとうの言葉をボディーさんに投げかけながら行う素敵なストレッチ この効果は絶大でございます。良い言葉をね、使って人生を過ごすって重要だね。本当にそう思います。私も。はい、ではこちらに置かせていただいて。いいのかな。このぐらい。はい。<笑>文字が切れてる。ええー、少々お待ちください。効果。はい、入れ。 何があってもいいですよ。シスター、動じませんから。大丈夫です。<笑>っていながら、動じてます。さあ、では、え早速始めていきましょう。水分は取ってください。シスターもちょっと水分取らせていただきます、うん。今日もね、お気抜けでございます。お待たせいたしました。さあ、では、足を調査ポジション、前に出して、ビフォーのチェックをしていきましょう。 あのビフォーアフターは重要でございますね何事もやる前と後を測って変化を知る変化を知ると絶対変化があるんですよ変化その変化を知るとモチベーションになりますモチベーションになると継続につながりますので、えー、ビフォーアフターをチェックしますはい、では足を伸ばしました両方の手前ですはい、ではつま先の方をね触っていただいてどの辺かなってチェックしてくださいご自分のまあ、全然、ね、届かなくても全然ケーです OK で す, OK です では左足さんの上に右足さんを乗っけます、はい、そして指先さんを横に開いてぐいぐい動かすのからいきますいや愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントはいで行きましょうせーの愛してる大好きありがとう声出してどうぞお隣の指せーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、お隣の指、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、せーの。愛してる大好き、ありがとう。声出して、どうぞ。はい、手と足握手。皆様、ちょっとね、扇風機さんをつけさせていただきます。<笑>皆様、手と足握手ですよ。<笑>うちのですね、あやさん、おはようございます。移動中で動けない。 はい、ストレッチ、はい、ありがとうございます。見ててください。ちょっとせん、扇風機さんがね、あの、結構ね、おしゃべりでございますよ。うちの扇風機さん。<笑>気にしないでください。叩くとちょっと静か。は<笑>では、で, では、ジャンしましたね。はい、では、足の甲を持って、足先をぐいぐい動かしながら。動かしていきましょう。はい、では、行きましょう。せーの。 愛してる大好きちょっと静かになったね愛してる大好きありがとうまあこの扇風機さんないとね、はい、足の甲の足土踏まずの下側を持って動かしますせーの愛してる大好き快適ですよ扇風機さん愛してる大好きありがとうはいくるぶしさん持って足を振りますはい行きましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下 大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは膝をちょっと持ち上げてくるぶしを大きく回しますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で反対回し愛してる大好き肘を大きく回してねはい愛してる大好き笑顔でナイスはいでは手を離して足を振ります ああああい大大大大大大好好好好好好き上下アイシェル大好きききききりりりりがががとととううう上下足左右<笑>イ大好きナイスはい、ではその足さんをふくらはぎさんが出るように右足さんを手のにたたんでずえさんが来ておりますはいではふくらはぎさん上からもう見ます。注意のせーの 愛してる、大好き、ありがと心<笑>の床がギシギシして<笑>床さんも喋ってます愛してる、大好き、ありがとうってはい、では膝にちょっと上、ケンカイさん、せーのこの音、愛してる、大好き シがいつもここにいるからここがちょっときしんでまいりましたありがとうはい内ももさんですせの愛してる大好き愛してる大好きゆかさんがしゃべっておりますはいありがとうありがとうございますでは両方の足を立てて反対側にひっくり返します右の裏の外側さんですどうぞ愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でないせはいではおひざさんを右下のねおひざさんを立ててみんなをふくらは下側さん親指ですせの愛してる大好きありがとう愛してる大好き満面の笑みでどうぞはいではひざのちょっと下ですグーでゴリゴリやりますせんの愛してる大好きありがとう愛してる大好きおひざのちょっと上ですせの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きお皿周りですせの愛してる大好きグーでグリグリはい愛してる大好きありがとうはいではおひざさんを伸ばしませんフェ<笑>イントはいすみませんももの裏側せーのぐさっと持って愛してるちょっと酔っ払いですねありがとう愛してる大ちょっとだけですよありがとうはい内ももですせーの 愛してる大好きあの昨日ちょっと送別会だったんですよ、愛してる大好きああ、うちのメンバーのね、ありがとう、はい、外側、つのみました、はい、桃の外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、まあ、飲みましたけど、そんな飲んでないつもりだったんですよ、ありがとう、はい、じゃあ桃を伸ばします。のの上です肘ですせーの 愛してる大好き、笑顔でね、いててて愛してる大好き。扇風機さんにぎやかです。もも愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きな椅子。はい、おもちゃとつ、つ、つま先を内側に入れて、ももの外側です。はい、ももの外側、せいな、愛してる大好き。 本当ににやかですね。愛してる、大好き、にやかで楽しいです。とかもは、はい。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。はい、では、この足のももの外側に左足さんを乗せて左のくるぶしさんです。いきましょう、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、ワンモアエッジョ、愛してる大好き、いけてて、はい、愛してる大好き、笑顔で、ナイス。はい、ではこの足を下ろして、右さを後ろに畳みます。背筋を伸ばして、頭の位置が当ててますけど、気にしないでください。皆さん背筋を伸ばしてくださ い,、はい。では右の腰骨さんのところをぐっと体重乗っけて、ぐいぐい動かしてください。もも横ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き。 腰をコクイブでね愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好きもえとあれ思してる大好きナイスはい骨盤を転がし背筋を伸ばして左手のお左のおひざんの外に左手右手お尻ぺたでございます骨盤を前と後ろに転がします笑顔でどうぞ、後ろから、せーの 愛してる大好き盛大に愛してる大好き盛大に笑顔で愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大な笑顔で<笑>いいです、はい、で は,、はい、では左右の腰骨を持って左手は左の腰の横に刺して、はい、骨盤ねじりいきましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔で思いと愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。いいです。では頭の上で丸、右足終了。はい、では皆さんご一緒に、いいです。ご賞をください。せーの。いいです。はい、い, いです。はい、右足終了。さあ、それでは両足を伸ばしてチェックタイムでございます。足を伸ばします。おっ。ちょっと本当、扇風機さんも快適です。 はい右足さんの手を倒す。おいいですね。そう背中の位置が落ちました。はい左足さんのでした。ちょっとまだ高いんですよ。ももの裏もね。はいももいいです。はいいいです。さあそれでは水分取ってください。熱いです。ちょっと倒る三タイム。皆さん水分取ってください。おいちょっとでも扇風機さんが快適でございますよ今日は。 あ、なんか置いてる。さ あ, あ、お湯さん、お湯さんや、左右さんよね、水分とってください。足さんは変化ございましたでしょうか。あー<笑>あー<っ>て。<笑>ありがとうございます。さあ、いやー、せんとひさんに、今日。 今今出しました今今日は汗だくになるなと思ってやっぱ夏は扇風機さんに必要ですねつうかもう夏ですねほぼね蒸し暑くなってますねはいでは逆側行ってみましょうか逆左足さあボディのフェンございましたでしょうか何かございましたらコメントもね で も, でもストレッチやりながらコメントなかなかできないからね全然あのしなくて全然 OK ですよ<笑>忙しいから<笑>はい、では左足さん行ってみましょうおおーあのうちのせっさんがにぎやかなのについては気にしないでください ははいでは足を伸ばします左足さんねチェックですどうぞあコメントいただいたもうありがとうございます<笑>コメントいただきまして伸びましたねはいありがとうございますち代こさんありがとうございますさあでは一緒に行きましょう<笑>はい左足もう継続は力ないですよ本当にね<笑>続けること重要はい左足さんはい右手3いいです はは、い、では右足の上に左足をのっけます指先を横に開いて縦にグイグイするのから声出していきましょうせーの愛してる大好きありがとう声出してどうぞお隣せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの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 愛してる大好き笑顔で反対回し愛してる好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイスはい指を離します足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛して大好きありがとう愛してる大好きはいではチャレンジドーナー来ました背筋を伸ばしてボディを後ろに倒して 両足アップ両手をアップ盛大に振ってせーの愛してる大好きありがとう両手両足振りありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好きチョキンのポーズでキープ手と足伸ばす、はいいいですいいせーのいいでーす、はい、ありがとうございますいいです合いました<笑>ちょっと長かった、はい 左足さん、ふくらはぎさん、置いてください。右足さん、後ろ。はい、では、ふくらはぎさん、体重かけて、ぐいぐい行きましょう。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔で。ね。はい、では、左のちょっと上、切開さん、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。 ではお膝のももの内側さんせーの愛してる大痛い痛いありがとう愛してる大好き笑顔でね両、はい、膝を立てて反対側ひっくり返しますふくらはぎ外側さんせーの愛してる大好きありがとう声出してどうぞ はい、では、この右、左膝さんを立てます。右足は、左足の下。はい、では、右足のふくらはぎさん、親指で揉みます。せの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔で、思いだこんだけ。はい、では、膝をちょっと下。はい、膝しゃぐ、ぐいぐい、せの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、膝上グイグイ、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、膝回りグイグイ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。大好き、笑顔でね。はい、では、ももの後ろ、ぐさっとさして、グイグイ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き。 笑顔でね。はい、内ももゆせるさ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。内ももゆせるさ、はい、外側、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。声出して、愛してる、大好き。笑顔でね。はい、膝下ぐいぐい、せーの。愛してる、大好き。あっ、これ、さっっもの<笑>の愛してる大好き。 あやってない気がするはい膝下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 手, 手の位置をちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きブラブラ愛してる大好き笑顔でねはいではもう一回ちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう反対が後でやりましょう<笑>、えー、左足を伸ばしてももの上ですぐいぐ い, ぐいぐいやりますせーの 愛してる大好き声出してねはい「愛してる大好きいたたたありがとう」「愛してる大好きありがとう」声出して「愛してる大好き」「満面の笑みで」っ<笑>てえっとはいつま先読んじゃう内側ももの外側ですせーの「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き笑顔でワンモンエ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねいいですはいではももの外側に乗っけますえそんで、えー、くるぶしを乗っけて右足のくるぶしさんを乗っけてしごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモンエット愛してる大好きありがとう 愛してる大好きな椅子。はい、じゃ、この足を下ろして、反対側を畳みます。うん、終わってるよね。はい、では、左足の腰骨さん、体重乗っけてぐいぐいほぐします。せいな、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で、わんわん、えっと、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き。 笑顔でね、はい、では背筋を伸ばして、右のお膝さんの外に見えて。左手さんは左の腰、骨盤後ろと前と、ひっくり返します。骨盤転がし、せーの、後ろから、せーの、愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、笑顔で、ナイス、愛してる大好き、山本、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で、ね、いいです。はい、では、右足、右。 もう右の腰なんか、左手さん、左の腰、はい、腰をねじります、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモーンエイと愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねナイスはい、では、両足骨盤も転がしですマットさんをたたむ方をたたんでくださいおっ、ちょっとシートキーさんが静かになりましたはい、背筋静かに 静か。背筋を伸ばして足は腰幅あ肩幅ぐらいに開いてください手をももの後ろ背筋を伸ばしたらボディを後ろに倒して 両, 両足はまだ上げません大活<笑>の後ろと前と大きく転がしますよさあ行きましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思いと愛してる大好きありがとう 愛してる大好き笑顔でねいいですはいでは骨盤をその場でクイックで動かします声出して後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいですはいでは背筋を伸ばして最後いいですポーズで決めましょう背筋を伸ばしてボディを後ろ両足アップどっちかの足を伸ばす両手を頭の上で丸く 画面の方を向くはいでは皆さん入るなはい皆さんいいですご承諾くださいせーのはいいいでーすはいではその場で拍手はい足を伸ばしていただいてもいいですはい手を伸ばすいきいきこれ重要ですはいありがとうございます<笑>素晴らしい今日もミッション達成でございます。 左足さんをチェックしましょう。はい、ビフォーアフターチェック。おお、左足さん行きましたね、はい。右足さんも行きました。だいぶ背中の位置が落ちました。お膝の位置も落ちてきました。さ皆さんのボディいかがでしたでしょうかチェックして。はい、変わっていたら、コメントなどいただいてもよろしいかと思います。ということで、は<笑>い、いろいろありましたけど、無事終わりました。本当に良かったです。ありがとうございます。 水分は、ね、いつでも取っていつでもっていからこの後もしっかり立ってデトックスでございますよ。がということで私の公演はですねこちらとこちら今このお二つ、はい「マイムアルバム」という公演が7月の2日と3日にございます土日。 これぜひぜひ見にいらしていただければと思いますてってでーいいですねいいですねありがとうございますはいさあということでこの<笑> 7月23土日いろんな人が出ておりますシスターも出演させていただいておりますぜひぜひご覧くださいあの。 QR コードにお申し込みのフォームがございますそこでね、ぜひシスターの名前を選んで押してください<笑>、はい、そしてこちら、ドキワクマイム、はい、これはね、大人から子どもまで楽しめる公演でございまして7月の23日土曜日と24日日曜日10時半と1時半でございますこちらの方もぜひぜひ楽しみにしていてください これもお申し込み、バンバン、ご予約ね、受付中でございます。よろしくお願いします。しゅう出演者、グランバヌーンというチームで私、出演しております。お楽しみに、はい、ということで、今日も本当にありがとうございました。素敵な日曜日ね、お過ごしください。はい、うん、うん。 いい汗かききまましした。はい、よかったたっです。千代子さん、いい汗かきましたね。私も書きましたけど、冷や<笑><笑> で, でもあの今日、扇風機さんがね、私を助けてくださいましたので、この間ほどではなく昨日ほどではなかった、ちょっともう本当に汗だくになってました、昨日はね、あの、明日じゃなくて、次は火曜日でございます、火曜日。 か、すいトありますので、またご参加ください。もう日曜日だね、早いですね。はい。では本当に今日も良い一日、素敵なサンデーをお過ごしください。ごきげんよう、ハバナイスデイチョーババイありがとうございました